初芸百花繚乱その六。10月から続いたこのイベントも今回で最終 回, 最終回3月18日12時より道頓堀ザザハウスにて毎日1500円みんな来てねそんなに来てや最終回みんなで盛り上げ。